どうも。 国です今現在私はいるところはですねタイバンコクに来ております今回の動画の内容なんですけどもついにですねタイのバンコクと言ったら一番人気であったねナイトマーケットのスポットであるんじゃないかと言われておりますタラートロットファイラチャダーナイトマーケットのね会場ここねコロナ禍で1回ね閉鎖されてしまったんですけども今年の9月10日にですね復活したといいまして名前もね 変わったんですね The One Night という名前にね変わりまして復活したという情報がねインターネット上に出てましたのでこれはと思いまして私ね来てみましたここのねカラートロットファイラチャダナイトマーケットの時はですねテントの色がですねいろんなね青とか黄色とか赤とかね色んなカラフルなテントを使ってねこっちのね 大きな建物まあこれデパートですねその隣がね立体の駐車場になってましてそっからねこっちのナイトマーケットの方を見渡しますとカラフルなテントがねすごい綺麗に映えて美しいと言われていたナイトマーケットの会場になるんですけども今ねテントはね真っ白に統一されてしまってっていう形になります手前にねヤシの木みたいな、はい、木がね陳列されていてまあ、それもねかなり見栄えも変わったような形のナイトマーケット会場 にはいいなったみたみですまずねお店の中をね見る前にですねやっぱりこちらの横の建物のね上から見下ろすテントの景色がどうなってるのかというのをね一番最初にまあこれは見ないとダメでしょうというところでそちらをねご紹介していこうと思いますそれをね見た後にその後に会場っていう形で見ていこうかなとそういう流れで見ていこうとはい思いますそれではねまずこちらの方行ってみよう はい、立体駐車場のの、ね、5階のところままで来ましたここがね今のところ私がいるところは最上階のところで景色が見えるところですね、はい、のとこに来ました上からね見た景色はですねこんな感じになりますそれでは行きまーす、はいじゃーん こんな感じになりましたよ真っ白テントバージョンでこんな感じになったんですね前のねタラートロットファイラチャダーナイトマーケットの時はね私1回も来たことないんですよ2019年の時にね来たいなと思ったんですけども時間がなくて来れなくて初めてラチャダーのナイトマーケットはこれが私は初めてになりますこの動画をね見てる視聴者の皆さんの中ではね昔のタラートロットファイラチャダーナイトマーケット行ったことあるよっていう方もねいらっしゃるかと思いますけども 見たこことある視聴者の皆さんれはどうですかね私はね綺麗だなと思うんですけど前のときの方が綺麗だったですかねどうでしょうか、まあ、コメントに、ね、書いいてもらえるとありがたいです、はい、前の、ね、ナイトマーケットの上からの景色私見てませんのでその比較コメント私もそれ興味ありますのでぜひぜひコメント書いてみてくださいはいそれではですね、えー、中心のね通りの方まずね、はい、見ていこうかなと思います はいドリンク屋さんだったり、あとこっちはさっき言った中心から右側ね、食べ物以外のね屋台ですね、はい、うーん、ミロ、ドリンク、これはジュースですね、バズドッグ、ホットドッグですね、いやー、結構あるねー。 お店たくさんいやこのヤシの木もねおしゃれだわいやはいココナッツいやたくさんいやお店がありすぎてさ何にしようかなめっちゃ悩むよ、うん フルーーツジュース屋さんですねここもドリンク屋さんですねおチムチムだお鍋やってますねすごいいいないいな1人でチムチムはさすがに恥ずかしい<笑>なんかね悲しくなるマジで何にしよう超悩むうん タイの焼きクレープ、あと串屋さんだったり。ここもクレープ屋さんですね。ここも焼き鳥屋さんですね。おっ、牡蠣だ。でもここも焼き串屋さんです。 おーすごいで揚げ物屋さん春巻きとかあー美味しそうだねあお寿司屋さんだお寿司寿司お寿司だでおっ蠣です タイでっってて大丈夫かなってちょっと悩むあここにもねお寿司屋さんですねはいこんなのはいでこちらがはいジュース屋さんですねれか40バーツですね フライドチキン屋さんですいやうま い, いやこうやって歩いてるとねかなり目が欲しくなっちゃってうん何にしよういやナイトマーケット1人で来るとなんか寂しくなるなんか悲しい みん な, なんかカップルとかねなんかみんなでワイワイ来るところだと思うんだけどやっぱ1人ってさ寂しいね p j さんもさナイトマーケットを1人で来てなんか寂しいって言ってた気持ちが、はい、今撮影してよく分かりました。<笑><笑> 串屋さんだでワッフル屋さんですねおおんかねやっぱ揚げ物寿司はいあとなんかこう台風のたこ焼きとかあとはね、えー、串焼きはいまあそんな感じですねあとはフルーツジュースだったりさっきソムタムとかねタイ料理もあったんですけども なんかあんまり大量になっちゃ的なものはあんまないかなえこれなんだおでん串みたいなはいそんなんですねこれなんだろうなんだろうわかんないピザ味チーズうーん、わからん いや歩いてるだけでもうね顔が汗だく自分でなんか選んでねどっか席に座って食べようかなとはい思いますこんな感じでですねたくさん買ってきましたので1個ずつ食べていこうかなとはい思いますやっとね席が空きましたよいやー席探してたんだけどね20分30分歩いてやっといたんで食べていこうかなと思います結構買ってきましたはい、はい、まずはこっちですスイカスムージーですはい ちょっと濃度乾いたんでまずはねドリンクからいきたいと思いますいただきますあーうめえ本当にスイカのスムージーだうわーうめえこれうん、はあ、おいしい間違いないこれおいしい最高 はいお次はですねはいこちら牛串です先っぽにトマトがあってこっちにね長ネギとパイナップルですねはいでタレをつけたはい牛串ですいただきますうんバーベキューソースだうんうんうんうまいうん 歩こうあー、うん、うまいこれビール飲みてビール買ってきゃよかったありがとますはい 次はです、ね、はいフライドチキンベターですよね定番なんかねあとで、ね、辛いこんなねソースがはいついてきましたまずはね何もつけないで食べて2つ買ってきたので2つ目はねこのタレをつけて食べてみようかなと、はい、思いますタレがね真っ赤っかだから超カレーのかなこれそれでは何もつけないでいただきますうんうん う, まいうんビールが飲みてーちょっと金額言うの忘れちゃったんですけども最初のね飲んだこのスイカのスムージーこれは40バーツになりまして 2個目に食べたね牛串先端にトマトがついてて一番下にパイナップルと長ネギですねついてたやつこれが30バーツ1本に、ね、なりますそして食べたこのフライドチキンこれがね1個20バーツになりまして2本頼んだので40バーツになりますそれでは2本目このタレをつけてみて食べてみようと思いますいやこれカレーんだろうな ういおぉはいかけてみましたよこんな感じですいただきますあ酸味がすごい効いてるうんでも辛さはねめちゃくちゃ辛いって、うん、感じじゃないですね、うん、つけた方がねビ、うん、ネガーだね、うん、酸味が効いてるから 脂っぽくなくなるうんさっぱりとして食べれるあつけたほうがうまいわこれアピールもみてえなうんうまっ ですね、屋台でお寿司をね買ってみましたこういう暑いね地域の頃でしかも屋台でね売られてるお寿司食中毒起きちゃうんじゃないかっていう感じで考えてらっしゃる日本人の方ね結構多いかと思いますけども私はねこういうのが、まあ、気になって買って食べちゃう性格なのでタイの屋台でね食べるお寿司私も食べたことないので初めての体験になりますそれではいただきますははいそれで サーモンですはい、こんな感じですいただきます、うん普通だね、普通うんで、次はロールいただきます、うんすげえマヨネーズが多いうん なんかシャリねチょネチょしてて酢飯らしさがない、うん、シャリ全然美味しくないね、うん、お腹空いてるから美味しいって言えば美味しいねお腹空いてなかったら美味しくないかもしれないねこれね、うん、お寿司はねこれ全部で90バーツになりますはい360円です最後のね料理の紹介になります これですよこれはい中身はですねじゃーんはーいシルクワームになります桁物料理になります私ね一回これ食べてみたかったんですよねい気持ち悪いとかって思ったりするんじゃないですかこれ全然気持ち悪くならないですよこういうのはねやっぱね人類で食べてる料理の一つですからね日本人は絶対食べれないとからまあそんな考えはね持っちゃいけませんんんな味な味だろう いいたただきたいと思いますはーいこれですよこれはいこんなんですよシルクワームってテントで販売されてる名前はねそんな感じになってますねはいいただきますうんーなんか周りサクサクうし、ん、てて 中なんなんかねピーナッツみたいな味する落花生みたいな味ですねうんうんう全然まずくないっすよこれうんうんはいなんかね砂落花生本当に落花生だねうん う, うんあでもうん 最後に塩味聞いてて美味しい、うん。本当にピーナッツに塩つけてまぶして食べてるのと感覚は一緒うんやっぱ食べてみないと分かんないねこういうのねうんうんうんいやうまうんうんうのこれ勝って正解うんうまはい皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか ラチャダナイトマーケット復活したザワンラチャダー私はね今現在9月16日なので復活してから10、11、12、13、14、15、16とはい7日目という形でまだねオープンして間もない形なんですけどもここに来る際はですねお友達とかご家族とかまあそういう形でみんなでワイワイして行、ね、ってみてください。一人は悲しいわやっぱり 今回の動画がね参考になったと思いましたらグッドボタン高評価ねそれとね今後街道が続きますので街道が気になってる方はですね是非ともね下にチャンネル登録ボタンありますのでチャンネル登録の方ですねよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ